はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね葛飾区の亀有に来ております亀有といえばねこち亀とかで知ってる方もね多いかと思うんですけれども実はですね僕が通ってた高校がですね近くにございましてまあちょっとね久々に訪れて懐かしい気持ちもございますが本日ね撮影で頂 い, いていくのが ラーメンでございます今回はですね麺道六膳さんという昨年のですね9月にオープンした新店でございましてすげえうまそうなね手もみのチんたんラーメンから濃厚系のつけ麺なんかもやっているすで<笑>にね新店なんですけど人気店となってるお店みたいでして本日はねそちらの六膳さんで、まあ、ラーメンをね5杯ほどいただいていこうかなと思っております早速ですねこちら僕の後ろお店着きました本日のお店はこちら麺道六膳さんでございます ありがたいことにねお店さんのご好意でえ本日の撮影は営業時間外に行わせていただきますのでおしゃべりをしながらラーメン食べていこうと思いますということでただいまですね六膳さんの店内に入っております本日はですね通常の中華そば塩とでつけそばの醤油で濃厚つけ麺に辛味噌ラーメンで最後に混ぜそばという形でご飯いただくんですけれどもご飯ものもですね注文してしまいました<笑> ので、通常のね、大きいサイズではございませんが、がっつりとね、大食いしていきたいと思います。ということで、本日ですね、一杯目にいただきますラーメンが、中華そばの塩でございますね。まあ僕なんで、ちょっと追加でですね、海苔トッピングさせていただきました。早速ですね、こちらできたでいただきたいと思います。とまずは、こちらのスープでございますね。あ, あ、うまい。 めっちゃうまいスープ自体ね結構優しめではあるんだけどあの魚介由来の塩分しっかりと効いてて優しいんだけどねパンチのある中華そばに仕上がってますねめっちゃうまい<笑>六前さんはですねこの中華そばとか完全自家製麺で手打ち麺になってましてこのピロピロ麺でございますよめちゃくちゃうまそうだわ 高ついなんで小麦粉の、ね、香りも甘みもしっかりありますしかつねこれしっかりとスープ吸ってくれるのでこの麺とスープの一体感たまんないですねめっちゃうまい、うんうん、ちょっと今ねうまくてがっつりすぎちゃってもうなくなりそうだったんだけど忘れてました六伝さんにはですね卓上に調味料ももちろんございまして このお手製しょうがという卓上が塩の中華そばにめちゃくちゃ合うらしいの で, でがっつりとねいかせていただきますちょっとじゃあ今回はですねこれ海苔贅沢にくれませていただいて タイミングにやったうがいいですねこの生姜入れ<笑>これめちゃくちゃうまいですね結構ねカッチリとしてるんだけどこの生姜を入れることによってかなりねマイルドさが増すので中盤以降に入れると本当にねいい味変になるんで是非ね皆様もお試しください ちょっとですねもうあのー、今回、中華そば並盛りで注文したので全然な麺が僕にとってはねまだまだ食べたいということであえ玉の塩を注文させていただきましたつけて食べたいんですけどそのままでねまず一口目はいかせていただきたいと思います。うーん<笑> 通常の中華そばの麺は結構高杉のもちもちっとした感じの食感なんだけど、間の方は見て分かる通り、細麺でするパツッとしたような弾力しっかりある麺なんで、ね、この差がいいですね、つけちゃいましょうか、うん、うわ、またつけると一層 う, うまいですね。 うん、うまっ<笑>ということでこの後もですね、えー、まだラーメンが4杯あってご飯もね2種類ぐらい注文してるんですけどそんなことも忘れてですね1杯目から間も注文してだいぶ大食いしてしまいましたそれぐらい美味しかったで す, すみませんってことでですねただいま2杯目のメニューが到着いたしましたつけそばの醤油 麺ね、大盛りさせていただきましたせっかくなんでねこちらものり増しということで、えー、こちらもね早速いただきますこちらのつけそばの麺なんですが先ほどの手もみ麺とは違っておそらくあえ玉とかに使われてるこの細麺タイプでございますねちょっとこれも麺だけでいただきますう ん, うんうんうんうま、ん、っうま、ん、っ、うんうんうん ちょっとね、この辺りでコンビニでおすすめということで卓上にねこのだし塩がございましてこのお塩と麺だけでもめちゃくちゃうまいらしいんでこれちょっと麺にこんな感じであえさせていただきますあの本当にねこれだけでもう一商品ぐらいうまいっす ちょっとねあんまりにも食いすぎるとつけ汁につける分がなくなっちゃうのでこの辺りでつけ汁つけていきますかこれまためちゃくちゃうまそうですわよいしょ。 この麺丼に入ってるこのだし 汁, 汁のおかげでよりねこうだし感があるというかあっさりさっぱりしてるんだけどこうコクと深みがあってめちゃくちゃうまいです。 僕個人的にですねあのこっちのタイプのつけ麺で好きなトッピング味変がありまして麺丼の方にこの唐辛子をかけるっていうつけ汁に入れちゃうとね全体に広がっちゃうんであえてこの麺丼にかけさせていただいてこれをつけていく感じですねこんな感じでねとうがらつけてる部分はつけ汁につけずにとうん、うまっ もう麺ほぼないのでここにこ昆布水だし、まあ、水ですねこれあやさしていただいてうわうまっうわーうわーこれ麺 うまちょっと本当にね飲み干したいところなんですけど今日はこの辺りでスープ止めておきたいと思います2杯目もごちそうさまでしたということでですね本日3杯目にいただきますメニューが到着いたしましたこちら本日がですねこれ3杯目濃厚つけ麺ということで今現在はですねまだ限定で1日10食ほどしか提供してないみたいなので是非ねちょっとこのつけ麺食べたい方は早めにね来店していただけると間違いないかと思いますが早速ねこちらもいただきます こちらが本日初めてお目にかかる太麺でございますねこれまたうまそうだっうんうん入っている、まあ、魚粉であったりとか唐辛子の部分はまだ混ぜずに一旦ねちょっとこのまんまいかしていただきます うわまたこれつけ汁はさよく麺に絡みますわうんうんあうまっ見た目に反してガツンとした感じは控えめですごくねマイルドで優しいつけ麺なんですよね うん。 屋上にはねあの和風だしのスープ割りが置いてあるんですけどそのままで全然いけちゃいますね<笑>うーんちょっとこれ食ってほしいな<笑>うーんということでですね3枚目のつけ麺完食いたしましたちょっと動画でどうなってるか分かりません感動いっ しちゃってですね話しすぎたのでバッサリカツしてるかもしれませんが<笑>いろいろ喋ってる部分はね、まあ、それぐらい本当美味しいつけ麺でございましたお待たましたということで本日4杯目到着いたしました辛味噌の本日特製を注文させていただきましてご飯物としてこれ味噌チャーシュー丼も注文しておりますさすがにねちょっと辛味噌系はご飯食べたいでしょうということで<笑>ご飯とね一緒にいただきますこれまたうまそうだスープうまそう あのねめっちゃうまいっす<笑>めっっちゃうまいっす赤味噌系のコクとこの白味噌のねもったいとした甘さもしっかりと残っててこの味噌めちゃくちゃうまいっす<笑>うわちょっとこれうわちょっとこれいしますね<笑>うんうん す, するとなお白味噌の甘いこの優しい香りと唐辛子のちょっと香ばしい香りが一気にふわってあってめちゃくちゃうまいっすねうんちょっとこの辺りご飯もね そしたらちょっとこの辺り で, ですねお店おすすめ辛味噌にはこの卓上のリンゴ酢が合うということなのでもうね半分ぐらいになってますから一周回しかけてうんあさっぱりして美味しい結構ね先ほどお話ししたように もともとこのラーメン自体、その白味噌のね、甘い、もったいとしたコクとかもあるので、お酢回し分けると、まったりもったりした感じもさっぱりとして、後味がいいんで、終盤に試すと、食後もね、なんかいい感じで終わると思うよ。うん。あ、うまっ。うま<笑> 最後4杯目はね味玉でいかせていただきますうーんあーまたこの味噌に味玉が合うわ4杯目もごちそうでした<音声>ということで本日ですね最後5杯目となりますのが特製の混ぜそばでございますシンプル系の混ぜそばたまんないですね<笑>じゃこちらもいただきます はなんでまずはねこれ具材背油とかも入ってますんでしっかりと混ぜさせていただいて皆さんこれどうでしょうがこの見た目やばいっすねツヤ感がもうたまんないです 見た目通りね結構油そばっぽい感じもあるんだけどちゃんとねこの出汁この香りとか何よりもやっぱ醤油とかもねすごくこだわりがあると思うのでやっぱ単純な油そばじゃなくてあくまで混ぜそばになってるんですよねうん 食べたいな<笑>そしたらちょっとこの辺りですね、まあ、別でいでだいてますニンニクがありますんでちょっとこのニンニクもちょっとこれ食べなくても分かりますねこれ絶対うまいっすね<笑> 100% うまい匂いがするんですけどニンニク合いますねこれ急にジャンクになりますね うん、うん、ただいまですねこんな感じで麺はほぼほぼ食べ終わりましたなのでこの辺りでですねこの注文したライスをドボンといきましてこのね締め用に味玉も取ってありますので一緒にちょっと混ぜうわということでこちら最後締め こんな感じですいかがでしょうあーもうダメだあの取ってる場合じゃないいただきます<笑>ちょっとめちゃくちゃうまい皆さんまぜそば頼んだ際には締めやってくださいマジ、ま、うまい<笑>うんうん ということで今ですね最後の5杯目ですねこの混ぜそばで締めのライスまでしっかりと完食させていただきましたごちそうさまでしたということで本日はですね麺の6んで麺類大ペーまいりました、ね、正直ですねあのー、もう終わりかと、まあ、悲しくなっちゃうぐらいですね全部美味しかったです 六前さんの位置であれば、全然ね、通える距離に昔は地元としてね、住んでたんですけど、今はもう川崎の方に引っ越してしまいまして、引っ越したことを悔やむぐらいですね、通りたいなって思うぐらいね、本当に美味しいラーメンの数々でございました。このね、六前さんでは、新湯から濃厚系、まあ、限定だったりはするんだけれどもね、色々と種類ございまして、全部間違いなく美味しいので、美味しいラーメンやつけ麺、混ぜそば、皆様も食べてみてください。え、ということで、本日もお視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル 登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりましてそちらはですね概要欄の方からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあねはいということで本日も動画ご視聴ありがとうございました本日のコメ編コーナーなんですが 前回上げさせていただいた動画、おしやさんの動画で、レベゼン地球のホイさんと、ヨサコイバンクシュのワキオさんたちと一緒にですね、コラボ、動画撮影させていただいたんですけれども、そちらのコメントについてですね、やっぱりちょっと多くいただいた2つのコメントがあったので、そちらのね、ご返答をさせていただきたいと思います。 まずはじめにですね、えー、間違いの訂正といたしまして、えー、僕自身ですね、オープニングの方で、信濃町と言ってしまったんですけれども、もちろんですね、あちらの駅の読み方は、信濃町ということで、えーまあ、当たり前ですよね。僕自身もですね、足立区という、まあ、一応23区にもともと住んでおりまして、 一応ね、二十数年都内で生きてきたのにもかわらず、まあ、品の町の読み方を間違えるという、まあ、かなりボンミスをしてしまいました。うちの妻にもですね、そんだけ都内の方で生きてきたのに間違えたのと、まあ、ちょっとね、えー、怒られました。はい、すみません。えー、訂正させていただきます。品の町ではなく、品の町でございます。そしたら、本日ですね、えー、二つ目のコメントということで、 ちょっとね、こちらの方も多数コメントをいただいたので表示はしませんが、声さんやね、和京さんとコラボが意外すぎるということで、正直僕も意外すぎました。前回ね、撮ったそちらの有楽町鍵田さんという推し屋さんの、まあ、こう、アテンドというか、場所のねえ、準備提供してくれたのが別の方でして、その方が、なんかこう、皆さんをね、用意してくださったというか、まあ、あの、呼んでいただいたというか、 もともと、ホイさんやワキオさんも面識が実はありまして、ホイさんとも飲み会というかご飯行ったこともありますし、ワキオさんに関してはね、以前僕が所属してたキーという事務所に同じ時期にまあ所属してたので、まあそういったところで面識はあったんですけど、まさかね、ちょっと撮影で一緒になると思いませんでした。まあ本当にね、お二人ともすごくいい方で面白い方なので、 ちょっとね、皆さんには申し訳ないんだけれども、普段の動画とは違って、ちょっとこう、うちわのりというか、地元のりみたいな感じで、こう、わちゃわちゃとね、楽しくご飯をさせていただいたので、僕自身もね、まあ、ちょっといつもの動画と違って、楽しい雰囲気で撮れたかなと思います。とは言ってもですね、普段のもちろん、あのー、見ていただいてる動画のテイストとは違うので、正直、めちゃくちゃ数字の伸びが悪い。それはね、もうしょうがないんだけれども、 いつもとね、ちょっと違ったような楽しみ方もできる動画とはなっておりますので、まだね、前回のお寿司屋さんの動画見てないよって方は、ぜひですねえ、そちらもご覧いただければと思います。ということで、本日の米編コーナーはこんな感じとさせていただきたいと思います。ちょっとね、いろいろコメント拾いたかったんだけど、あまりにもこの2つのね、えコメントが多すぎたので、抜粋してお話をさせていただきました。そしたら、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。